そんな時はあれを使えば。 いました。 次に進みましょう まだまだ もう少しで倒せそうです 何心してまいりましょう 周囲を警戒しましょう。 花火あなたたちなんてちっともこわくないんだから 私でもやれるんだよ。 試合いを入れ直した方が良さそう。 私でもやれるんだよ。